えっとさあ始まりました少量チャンネルですあはーい始まりました少量チャンネル、はい、第3弾になるかどうかうん記録用として撮ってます、はい、えっと今から見ろえんあと15分後に始まりますや っ, とやっとやっとやっと ここまで、来れた嬉しい ね, ねう ん, <笑><笑>なんかこの映像もね使えたらいいんですけど、うん、とりあえず意気込みは最後のうん、うん、最後の意気込みほんとに、まあ、自分もそうですけど、うん、皆さんに楽しんでもらえたらな、うん、それが一番だよねうん初めにね披露宴しようっていう目的というかうんの時もねやっぱ みんなに楽しんでもらえる会にしたいねっていう話をしてたので、うんうん、まあ内容はそんなに特別なことをするわけじゃないんですけどきゃ、うん、ね, ね俺 も, 朝, もう朝からめちゃくちゃ緊張する<笑>緊張する、うん、でもなんか緊張するというか恥ずかしいというかまあ恥ずかしいのはねあるけど楽しい。 はい。 いかがでしたでしょうか、うちらの披露宴のなんか様子は。 いホ本当に感動したよねうん、うん、よかったしょっぱな泣くって言<笑><笑>うて、ん、あそうだね<笑>そうで今はえっ、ー、と昨日その披露宴を終えましてうんでえっ、ー、とどこにいるかというと亮ちゃんの実家があります熊本元元に市内のホテルに ままってますやってまいりましたで、このあとはなんかご飯食べたり僕初めてにちょっとあの、うん、熊本にまあ有名な上通り下通りっていうアーケード街があるんですけどちょっとそこに行って、うん、熊本、うん、せっかく熊本に来たんでね熊本名物をちょっと食べてもらおうかなと思っております、うん、いやちゃんと写真撮ろうねいつも写真撮らずに 食べちゃうからもう食べるもうお腹空すきすぎて、ねうん、そう<笑>そうなんで<笑>っていう感じでまたその映像もたら送り流せた ら, せたら送り で, 聞いたらできたらいいし、はい、前コメントいただいた自己紹介の動画あそううちのおしてくれは、まうん、して し, んしないんですかみたいなこと言っていただいて、うんそうね、やっぱでも嬉しいよねそ う, なそういうふうに聞きたいのかな もしなんか聞きたくないのかな、うん、僕ら の, あ、うん、あのなんかして<笑>あのお題とか ね, ねやれたらいいす、ねあのー、コメントに書いていただければと思いますあぜひぜひ、はい、聞いてみたいことをな書いていただければね<笑>ではじゃあお答えできる部分はお答えしていきたいなと思います、うん、ではまた はいはいじゃあえっ、ー、と、ま、楽しみこれ今日の夜はいっぱ い, いきますはい熊本満喫します明日は福岡に行きます<笑>はいなのでじゃあではまたではまたあの気に入っていただければチャンネル登録とそうそう<笑>高評価ボタンをよろしくお願いしますお願いしますじゃあまた